ゆっくりレイムとゆっくりマリサとスんだモンボイセボックスってカー提供じゃないだろうバレました説明このゲームはウェブゲームでポキというサイトのゲームです皆さんもこのゲームをしたいのならばコメント欄に貼っとくので見てね 皆さんお待たせしました本編の始まりですここで車の性能を言います最高速500 m ですそんなの実際ですよね待ってはられ100 m 早すぎへん車がぶっ壊れた どんどん原型がなくなっている 壁かドーン これで今日の動画は終わり次回の動画をお楽しみに。